「俺とお前はやいば森の日もよお」「たく結んで胸に抱く山菜は」「朝から サンジュソコラミナガナダさんさよ。 アサクラチワヤ。 歌え歌えとやいわしまるしめで<音声>私を歌ったらだれしめるさンサーやらいパサコ Yay! 踊れ知らない宵の朝嫁に来るだ<音楽>いだいとはしだれせめて<音楽>私らだったらさだれせ 何も<音声><音声>しうくない。<音声><音声> 君がいるや君がいる水札サースは金外の金熱の強者は松様松にからまる島の日にはでしたることには将来だがさあどの早してくだされば こ, こらぜひとつまいまする竹の子マイナドミいイナの五倍だぞドミサイナ竹の五倍だぞドミサイナ竹の子マミサイナ縁やらさ あ, さあよいとこせ やらさっさよいとたけのこ前に通りてははい一年ばやしのたけのこ一年この葉に買い車でちょろちょろやぷろぷろや吉祥法どもおぬいだんなたけのこいなどさあいなたけのこ舞のさあいなたけのこ舞などを見せれなてんやらさっさあよいとこせへんやらさっさあよいとこせ 竹の前に通りでは母二年囃子の田竹の子二年この葉にかいくるまってつろつろやペロペロや二条法どもおいのびんな竹のこまいだい爽や竹のこ前いだと、 みんいいやらさっさあよいとこせみんやらさっさあよいとこせたけのこまいに通りてははい三年囃しのたけのこ三年くのはにかいくるまてんちょろちょろやべろぷろや三条ほうどもおいとびたんなたけのこまいだと。 はいな竹の子前だとはいな竹の子前どう見えされなピんやらさっさよいとこせピんやらさっさよいとこせ竹の子前に通りてははい長いようでも短いし短いようでも願おうし身のごとくもとにすべくろく柳のもとくにいららなく松のもとくにこよなく聖師番で 誠に見えたくその前をいつまでの少マンの目黒を歌ってあさあさ々たいことは見ていただけで 桜樹はよせそろったそろったよやいものありそろった秋の日冬に夜空たさんさよ桜樹はよせ ハマリアイハナバリアンナイオーサムジェツオなラモミさハナダツアンサイオーラクラチウィ 天阿沙大利藏着十 は「そして私は」